ったんだ新しく鍋を買ったのこのちっちゃいのだったら揚げ物いっぱいするかなと思って買ったんだそれで今日は唐揚げってわけ揚げ物のお供は「トゥトゥトゥ」朝からースーパードライ軽くなっちゃったからスーパードライ。 朝飲むにはちょうどいいんじゃないかな。乾杯。<笑><笑>ー<笑>ああ、久しぶりの朝ビールだ。 完成。 よいしょ熱々を食べよう。んんまずはレモンやうんうんうん、こ, よこば あ。 これ最高<ス><ス>残りの物の。 <ス>ご飯とと水汁あっ食べてる<笑>うん。 よし、これを持ってよいしょよいしょよいしょここに唐揚げをのっけると う, ーんうわー最高おいしそう乾杯ちなみにさ今何時か知ってる10時35分<笑> いいでしょう<笑>しかも平日なんだけど<笑>いただきますうんパー、うん、ドライね朝飲むとねうちいいか夜はまた。 うん。 そう、三丸でした。から、お。美味しかった。うん、今日お昼はちょっと食べれないかもな。なお風呂入ろう。お<笑>、お。 はい、お菓子買ってきたよしょ、帰ってきたのモルトフライこれ大好き最近乾杯ああちょっとやっぱらったね<笑>